こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。村井さん、最初に今日、当院に来られた時の体の状態、症状を聞かせてもらえますかはい。肩こりがひどくて、寝ても全然疲れが取れないくて悩んできました。はい。村井さんは肩こりで、えー、当院に来られたわけですが、当院に来られる前にどこかで治療を受けたり、 自分で対策などされていましたか接骨院には何度か通いましたけど、自分で特に対策などはしていませんでした。で、当院の治療は受けられたんですけれども、はい、どうでしたか、体の変化はとにかく体がすごく楽になって、何よりも先生の説明で、えー、なんでこんなに体が重いのか、なんでこんなに疲れているのか。 あとすごく分かりやすく説明していただいて そ, れその疑問点も解消されて心も体もすごく軽くなりましたすっかり良くなったんですけれどもどなたかに当院の治療を勧めるとしたらどういった人にお勧めしたいですかはい私のようなまだ年齢も若いような若い女性に特に仕事などで疲れている女性に勧めたいと思いますはい 今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。